皆さんこんにちは、そうチャンネルです、そう太郎です。ご無沙汰してます。はい、というわけでですね、あのー、お久しぶりです。ちょっと体調を崩してまして、しばらくお休みしておりました。えー、簡単に言うとですね、マダニに噛まれました。えあのー マダニに噛まれて、で、ちょっとマダニが直接的な原因なのかどうか分かんないんですけども、えー、そこから2週間ぐらいして、2週間はちょっと何ともなかったんですね。で、僕ももう噛まれたことも忘れてるぐらいだったんですけども、2週間ぐらいしてから、あ、2週間ぐらいしてから、ちょっと噛まれたとこが痒くなりまして、解体してたんですね。そしたらそこから、あの、 自信がこう体中に広がりましてめちゃくちゃ痒いみたいな感じでで近所の皮膚科でお医者さんに診てもらってでマダニに噛まれたことを思い出して伝えたら、えー、マダニの後期口のき、えー のパーツです、ね、がまだついてるかもしれないからちょっと大きい病院に行ってまあ必要ならばそこを切除して検査した方がいいということ で, で大きい病院に、えー、紹介していただきましてそこで、まあ、顕微鏡とかで患部見ていただいてで血液検査とかいろんな検査をしていただきましたが どうやらマダニによる感染症とかではないということでただその噛まれたところを書いてしまったことによってちょっと自家観察性皮膚炎っていうのになったんじゃないかということでこれ何かって言いますとあのー、どっか虫刺されとか痒いところが 大元となって自分の体の中で痒みが広がっていくってい う, こう人にうつすとかそういう類のものではなくても自分の中で痒いところが広がっていくっていうので全身やられましてそれはそれは痒い日々でしたで、まあ、お薬とかで良くなって良くなったと思ったら繰り返してみたいなのを繰り返して、えー、最近やっと。 やっと落ち着いてきました。というわけで、えー、これから、まあ今までちょっと運動とかも光えるように言われてたんで、ジムもちょっと休みしてたんですけれども、えー、YouTube も運動も SNS も頑張っていこうと思います。というわけでですね、宗太郎の宗チャンネル、すっごい更新したいと思います。 いろんな形でもっと更新頻度を上げていきたいと思いますので皆様今後ともよろしくお願いしますえマダニマジで気をつけてください今アドダウン流行ってるんでいろんなとこ行かれる方も多いと思うんですけども特に小さいお子様いらっしゃるご家庭の皆様あのー、虫対策は本気で 必要だなって思いましたのでお気をつけくださいねっんか僕は幸いそういう感染症とかにはならなかったんでラッキーだったのかもしれないですけどそれでもこの自家感染性皮膚炎っていうのもうえげつないぐらいかゆいんであのそうならないためにも皆様 えー、夏の後ウ夏に限らずアウトドア虫特にマダニンにはマダニにはご注意くださいというわけでご視聴ありがとうございました